フランス人ってさ片つめり食べる答えははいだからもともと何でカタツムリ食べるかどんなふうに食べるかどこで食べられるフランスでそれを全部教えたいと思いますそして最後に今の時期にみんなまだ食べるのかを教えたいと思いますのでぜひぜひみんな最後まで見てくださいそれでは早速始めましょうカリビ界から来たフランス人のジョアンです ヨーロッパの中でローマ帝国があった時にみんなカタツムリを食べる瞬間を 始めましたがカトリック教会のせいでこれを食べないようにさせました。これは不順だって。だからなんでフランスでその瞬間が続きましたか実際は1814年にアントネ・カレームっていうシェフが大事な人を自分のお店に誘いました。誘った人は何で大事なんで有名な人だったのかと思ったらその中でナポレオンの部下1人がいました。で、他の人は アアレクサンいいうロシアの皇帝がいましただから本当に大事な人でしたね。で、その2人はアントネ・カレムのお店を来た時に少し遅れてしまいまして、アントネ・カレムはもう何も寄りすることはないらしいです。だから自分の庭にカタツムリある。それを寄りしよう。 らしいです。だからカタツムリを自分の庭から捕まってそして料理してガーリックとかペルシールとかバターも追加してカタツムリの味をバレないように頑張ったらしいですでその大事その有名な人が食べたらええええ何これ<笑>みたいな感じらしいです<笑>すごく美味しくてこれはすごい って言ってその時からそのカタツムリの寄り方が有名になっただからレゼスカーゴード・ボルゴンねボーゴンのカタツムリが名詞として有名になったらしいです寄り方なんですけれども、まあ、言った通りにボーゴンの寄り方がありますねレゼスカーゴード・ボルゴンがありますねカソレでもみんな食べますねあとはパイでもみんな食べます フランスに行ったらどこで食べれると思ったら、まあ、やっぱりボーグに行ったら食べれるしもしかしてパリスは大きな街ですからもしかして伝説なよ り, りをしているお店の中でそういう食べ物を食べれる多分10人の中で1人だけとか2人だけカタツムリを食べますでも一般的にフランスに行ったらフランス人に聞いたらあのカタツムリ食べるか絶対え食べない と答えになりますで、みんな食べて笑うとかみんな怒ります<笑>だから気をつけましょうねこれは昔の習慣ですこれは伝説な飯ですねだから今の時期でみんなあんまり食べないんですで僕は何回もパリスに行ってそういう店は1回も見たことはないですカタツムリも食べたことはないですクリスマスの時とかカレムっていう時期に食べる習慣です だからみんな今後もしフランス人が「えー大嫌いな納豆な食べたくない美味しくない」って言ったらそのフランス人に「でもみんなカタツムリ食べるでしょ?<笑>」言ってみてください。<笑>あれそれではあ、ありがとう